本記事では、その中から王子様キャラだと思う若手ジャニーズ、ランエキングを紹介します。第3位、平野仕様、キングプリンス、99票。3位は、キングプリンスへの、平野仕様、3です。2015年に期間限定ユニットとして結成されたミスター・キング VS ・ミスター・プリンスのメンバー。 2018年にキングプリンスを結成後はグループの活動のほかテレビドラマや映画などにも出演し、2022年放送の黒詐欺で TBS 系ドラマ初主演を務めました。アンケートでは、ビジュアルが王子様そのもの、香川県20代女性、整った顔立ちとテレビでのキャラクターから選んだ東京都30代女性、 シンデレラガールでデビューした時に王子様のようだったから埼玉県30代女性といったコメントが寄せられています。第2位山田涼介、へい、せい、ジャンプ181票。2位には、へい、せい、ジャンプの山田涼介3がランクイン。ジャニーズ JR 時代からテレビドラマにも出演し、近代地少年の事件簿 講談者や暗殺教室、集英者といった人気漫画作品の実写化作品でも活躍。自ら役者として演じる他にも、ハリウッド映画の吹き替えを担当するなど、多彩な才能を発揮しています。自由回答を見ると、センターポジかつ顔面が整っているため、熊本県20代女性。 王道のキラキラとしたジャニーズ、大阪府、20代女性、ザ王道アイドルのような感じがするため、愛知県、20代女性、といったコメントが寄せられていました。第1位、中島健と、セクシーゾーン、202票。1位には、セクシーゾーンへの中島健と、3が選ばれました。2013年に、バッドボーイズ J、日本テレビ系。 で、テレビドラマ初主演を飾り、同年公開の劇場版で映画初主演。テレビでは王道王子様キャラとしてバラエティ番組でも人気を集めています。過去の番組で中島さんの王子様キャラは母親の影響が大きいと語る様子も話題になりました。 コメントを見ると、中島健人くんは、ビジュアルもキャラも全てが王子様、京都府、50代女性、甘い言葉でキュンとさせてくれるセクシー王子だと思うから、埼玉県、20代女性、王道のアイドル路線で、テレビなどでもそれを貫いているように思う、北海道、30代女性、といった声が多数ありました。 他にも王子様キャラを自分の武器としてうまく使っている人だと思う。滋賀県30代女性、自分で王子様になりきっているから、千葉県30代女性、など、やはり中島さんの王子様キャラは視聴者にも強く印象に残っているようです。米印コメントは原文ママです。